君と蔵が持ったご飯物をや掛こうかなとこの方ですどうぞおはようございまして駆け出し大食い y o u t ー b e の大畑カレンですよろしくお願いしますびっしりですよ手前が向きに、うんーって<笑>面白いでしょこれが大畑カレンちゃんですから カニクリクリカニクリですピカーン玉巻きすぎでーす今のね誰の何をやってるかっていうのはもうちょっと後で判明していきますんでよろしくお願いします私は本日、はい、こちらでございますじ、はい、ーン鳥取境のカニ港さんにお邪魔しております飯田橋じゃあだとあのー、なんとか線なんとか線まあこの辺全部見ていただければ書いてもらえるんでるなんとか線なんとか線の飯田橋いいですかここは飯田橋ですでなんと 鳥取のカニが食べれるんですよちっ ね, そうですねなんですけど本日食べたいんですけれどもちょっと今ね金妙の時期なんですねカニちゃんがカニクリちゃんが<笑>なので今日はポン酢ワイガニをいただきたいと思いますでカニもそうなんですけれどもあとカニとイクラが乗ったご飯ものをいただこうかなと思うんですけれども、はいはい、なんと今回私1人ではございませんここでいきなり マックスクイズ！今回コラボする人は果たしてこの作人誰でしょう？一、はい、大畑カレンちゃん、二、はい、大畑カレンちゃん、三カニクリちゃん、さあどれ？正解です！<笑>はい正解！そうですこの方ですどうぞ。ああやあせ。駆け出し大食物ユーチューバーの大畑カレンですよろしくお願いします。 どうもお久しぶりでございます本日はなんとねありがたいことにこちらの侍のチャンネルにカネちゃん来てくださることになりました本当にち、うんはい、なみに今日カニなんですけど大丈夫ですか大丈夫です大好きです お, お、ね、北海道出身なんでカネちゃんもう肩のか抜いてもういいもうオープニングとか気にしなくていいよちょっとあのー、言いたいこと言ってもうカメラの前の人に、うん、言いたいこと言って言いたいこといこれむちゃぶりやからね言タたらかわいく撮ってねああ違うんだ<笑> いいなあもう<笑>今日はえっとグルメ会ああい感じでお送りしたいなとちょっと昔話なんかも結構あの割とあのお食いの歴長いんで二人とも今日共演がもう2年ぐらいずっと一緒にやってます、うん、長いっすねはいそうなんですよ、はいはいはい、なんでまあその辺もお話ししながらやりたいなとそうですね思ってますんで、ね、よろしくお願いしますでマックスさんが変なこと言ったらカ金さんぶんだけでくださいそうです<笑>ー全部あの P で全部 P で P で,、ね、P でお願いします、ね、喜んでんだよな<笑>楽しみだなら<笑>はいそれでは、えー、いつもの例のレッツのイーティングやりたいと思うんですけども せっかくね、あの、うん、カレンちゃん来てかかってるんで、でね、ここは僕がレッツって言うんでイーティングを好きな感じでやってください。あいいや。オッケー。めっちゃぶり、ね。はえいな敵を破れ。採用が続きますよいつも。はい。ますあレッツイーティング。負けたマックス負けたマックスね。<笑>はいというわけで揃いました。どうですかこれ。見てください。 すーごいカニとイクラがこれやばくないですかマジでほらこれほらぎっしりですよぎっしりぎっしりわかりますほら手前がむき身でイクラでこっちがあの殻付きで殻もこれ食べやすいようにむいてくださってるんですよ、うん、中側で下にご飯があってずっしりとそういい感じで今日はちょっとねあのー、ある程度時間をざっくりとね あのケツだけ決めるというか、うん、いう感じの食べ方をしようかなと思っておりますのでよろしくお願いしますではい、じゃいただきますか、うんうん、じゃあいただきますいただきますいただきま す, きます<笑>手際がいいとってもいい<笑>って言っても食べ慣れてないんだよんいなカニいや私はも う, うもいい俺おこれをからいっちゃおうかなおまじでカニから行こ う, 行こ う, 行こうあそっか、うん、ほぐしてから俺食べ慣れこれどうやって食べるのが正解なんだろう 切りましょうか。はい。もしうか正解がしたいです。こ<笑>れこれをパキってやったら、これ内側にパキッてやってってすぐ抜ける。これ。あんな感じでこうやって。う、えー、ん。うん。なしいっす。どうで す, すか。おーあーあふれてすごいな中みたい<笑> マジ で, ですね。意外と正確でですね、食べ方って。あ出ます、うん。これ詰みな味してるわー。やばいよー。カエスナーどうですかカカ<笑>カ。カニ。カニ。カニだよね。カカニ。だよねこれ。これでなにな慣れてくるもんなの食べ方って。うん。だんだんだんだ ん, んと。どこを向けばいいのかなっていうのが分かってくる。うん。テギはナイスのカレエス。<笑> あ、あちなみにあれですよ2016年あのー、新潟で高専、はい、やった時カレンちゃん手際が良すぎて、うん、あの、俺追っつかなかったですかねカレンちゃんに何ですよあたぶん丸んだっけなんか食べてはみ上げるはみ上げああリはみ上げそうそうそうそうで私その解体がうまくて解体がうまくて解体がうまいんですよ、はい、なるほどだからターキーとか出てきた時もダントツで 通過しましまた、ね、だからそれで俺もたついて俺不器用なんでカレンちゃんめっちゃ速いみたいなそうマックスが、ね、結構大食いとかってあの食べれるだけじゃダメでそういうんか、はいはい、負荷要素があるんですよねうんうんうん、うんうん、食べ方やったり慣 れ, 慣れてるでそうそうそうペースだったりとかあペースもかペースも結構ありますなんかこう、はい、マックス こういうタイプの大食い私は先行ぶっち入りタイプ先行ぶっ切り込み体調もう見た目通りって言うんですね<笑>もうイケイケな感じそうイケイケ も,、ね、もうとりあえず食べて差をつけれればなみたいなタイプなんですけどはいはいはい結構あの後半型の子とかにやられちゃうんですよねあーなるほどなるほど追いつかれちゃうはいはい、はい、逆にカレンさんが見たマックスさんっていやもうず っ, <笑>ずっと飛ばしてるずっと飛ばしてる常にフルスロ休憩を知らない ちょっとこの話すごい面白いな。うん、俺すごい聞いてみたいです、うん、そういうの。あだって本当リアルに戦った人だから。うんうんうん、あ、そうっすよね。うん、初めて戦ったのが二年前でしたっけ。あれいつだっけ。混合戦の一番最初のあれじゃないか。それこそ A B で分かれて。で、あの顔が行って顔がての川越行って。そうそ う, そ う, そうあれは二千十六年ですね。二千十六年。三年前ぐらいですか。そうそうそうそうそうそう。かなり長いですね。お二人確かに。多分それが最初。私がまだ本当セレミナルしてない頃だから。 まだよいしょあすっごくプリプリとと一一緒緒に、一緒にというか、まあ、たまたま勝ち残れたんで、はいはいはい、そう、それでちょっとご一緒させていただくことが多くてカレンちゃんあの情報戦とかでも普通に海外とか行くんであハワイ行きましたねはいはいはい、はいうんうん、いやーただハワイは最高だよ<笑>いい飯食べてつーかさ大食いをってさなんでさあの情報戦はあんな待遇 い, いいわけ <笑>あれ、混合船との差がありすぎんだよね。<笑>な何、ハワイって。大会のやつなんか違うんですか、ね。<笑>大会っていうか、乗船か、混合船かによって、全然違うんですよね。ああ、なるほど、なるほど。乗船はマジで、本当に、多分、高待遇があるわ<笑>。ホテルとかいいホテル。お<笑>、うん、二番目ぐらいにいいホテルだったかな、ハワイで。そういう感じですよ今ですごい彼氏が嬉しそうな。そういう感じですよ。ご飯も美味しくて、部屋もなんか、すっごい部屋、広い部屋に、一人で。 選手は一人なんですよあ、なるほどめ人一部屋はいはいはいめめめめめめめめめめめめめめめめめめでめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめですよ、これめあ、めめめめめいめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ これここでしか聞けないレアな話になっちゃね。うん、いいじゃないですか YouTube っケ。くてうんカレンちゃんのあの素敵なところでこういう包み隠さずだから自分を作ろうとしないですそもそもま、うんまですね飾んないっすよねうんすごいその方が楽なんですよね何かにしててもブレないブレないっすね絶対ブレないカレンちゃんはもうキャラも変わらないオフとオンの時の差がないっすないですね、寝てるか寝てないかぐらいっすねそれはオンとオフなんや<笑> それぐらいしかさないと思うよしそれで言うとマックスさんは変わんないですよもう俺もあんま変わんないかもしれないですね基本原料もんね、うん、基本おばかすでも何も考えてない<笑>基本空っぽ空っぽだから何も考えてないから思いついたことバンバン言って、はい、あの取捨選択をうまくやってくれるのがこのゴリさん全部<笑><笑>任されてる任されてるマックスさんが大体10しゃべった時の大体5か6は NG なんでピーピーなんでピー入れるね、うん、それもんから俺好きなんですけどね 見せ て, てねああ。たまにかしてやばいこと言ってる<笑><笑>。それが気になるんですけど。二人もうオフソットとか作ったら、多分面白いと思うんですよ。ああ、サブちゃんとかで。か い, いや、でも、放送とか、そういうレベルね。人格をる。いや、もうと、<笑>人と、人として。でも、金髪先生にもう、あの、めちゃめちゃ詰められるレベルで、本当に。ひどい。間 違, 間違い。ですよ。 そう、なんかもうこれって本ちょっと慣れてきたかな。 あんまり、あの食べる機会がな、ね、い、大好きですようんエビカニ大好きなんですけど、食べる機会がないかなぁ、うん、カニの工具とかって、あんなこと聞かないですけどあ、あの、シェルクラブだっけあれはあった気がするなあります あ, あ、ソフトシェルクラブうん、そうそう、唐揚げみたいなやつ、うん、あー、もうちっこいカニをなんか上に行ってあげる、うん、そうそうそ う, もう脱皮した程度の柔らかいやつはいはいはい唐揚げでそのままいけちゃうよ、みたいなあ、そう、味いけるやつはいあれはなんか、昔朝鮮海外の街で、多分。 やってたね準決勝か準々決勝ぐらいで揚げ物出てあのさ、うん、大食いとかのさ、うんうん、大会にさ、うん、出る人って2パターンだと思ってて、うん、その大食いをやって大食いを手段で、うん、大食いは手段で、うん、なんかこう有名になりたいみたいなで、うんうん、パターンといやもうその そ, そうじゃなくてもうスポーツ選手みたいにあマジでマジでやる大食いで作り詰めたいみたいなタイプで。バ あ、うん、当てはめられたら飼い主どっち私はもう楽しんじゃってるからな結構食べることああそういうことかうんなんか美味しいもん食べてみんなとなんかどっか行けたらいいなみたいな感じになってえそれ例えばさ大会出てる時ってどういう気分なのそのなんかおいしいもの食べれればいいなみたいなえ、でもね、うん、できるだけやっぱ一緒にいたいしすっごい悔しい負けず嫌いだからだからラーメンの計量する前にあこれ負けだなって思った時めちゃくちゃ号泣してでロシアンさんに慰められたこともあるし 2017年の挑戦かな、多分。十17年17年、あのー、と、ょっと、んだっけな、菅原さんが解放された年のやつ、わ、はい、えあのー、マグロ船の上で食べたやつ、ううーんああ、はいはい、悔しかったんだ、めちゃくちゃ悔しかった、でも、計量したら、あの勝ち進んでた。あーなるほどねうん レタスの方が悔しかかかっっったかな、でもどっちかっていうとえ、例えばさそれじゃあさ出るって分かったらトレーニングとかすんのあでも水トレーニングかな私は基本的にあじゃあやっぱやるんだや る, やるやるやる、ま、基本的に固形物詰めるパターンと、はい、あの水をたくさん飲むっていうパターンがあるんですけど<笑>あおわってからでもいいっすよ<笑><笑>なるほどトレーニングの仕かいろいろあるんですねありますそして多分水トレーニングっていうのはあの多分公表できません <笑>水中で死んじゃうから<笑>そうそうそうだからご飯も食べないと本当に死ぬんでなるほどね自己責任でやるしかないななるほどなるほほどどうん良い子の皆さんはぜひ真似しないでいただきないけれうピンポーンってテロップ出 る, るですすいこれは本当に本当に危ないですよ本当にマジで実際死んでる人いるんであそうなんですか、うん ここはちょっと要注意です、ねうんうん、僕も含め こ, こ,、まあ、このチャンネル見てる人たちを大げかしい人たちより、まあ、知らない方のほうが多いと思うんで水はすントにでんまあトレーニングはするってことだしますねうーんその時のさ、はいうん、トレーニングしてる時のモチベーションって何なの自分のうーんモチベーション分かんないよあいつに勝ちたいとか分かんないけどあなんだろう同世代デビュー組とかにはすごい負けたくなかったし 後から出たあのー、すごい今強いあの2人に負けた時はマジで悔しかった最初3キロしか食べれなかったのになーみたいな言、えった、と、誰誰誰あかカコちゃんアコちゃんあこちゃんあーそうそうそうい強い強い本当トにいつ負けたのいつだったっけなそれこそマグロあれマグロの時いたそういたいたいた、うん、で、最初痛い モツかなんかモツ煮込みかなんかを三キロぐらいしか食べれてなくて、うん、で逆に写真撮ってくださいって言われる側だったのに、うん、<笑><笑>であの、普のスタッフが失礼いたしました訴訟いたしましたいや面白かったえ、写真撮られる側だったのにそう、もうなんかあっちの方がすごい有名になっちゃったから 今すごいよねね、もうダウンタウンデラックスとかに見てるもんねね、あれびっくりしたホントにすごいよあれマジで、ね、相当努力したんだと思うな、うん、でも俺はもうね一、えっと、回その話したことあって、うんうん、もう彼女たちはねもう完全にスポーツとして捉えてたねあやっぱり、うん、だから伸びるもんねダッカとかですごい食べてたなと思ってああそうそうそうそうそうあそこからねグーン っ, って来たの、うん でもあ、あれあの全、ー、然食べれる量は多かったのにもう抜かれてうん、うん、あーやっぱ悔しい悔しいねうんなんだろう、ね、今はどう思うのその辺は今はもう尊敬してるー、うん、もっとなんだろうメディアに出てほしい自分の代わりにーうん。ーなるほどねだからあのなんだろうバトルクラブみたいなうんが復すればいいなって思ってるけど厳しいのかなーって 世の中で い, いんじゃないっん、ね、やっぱり早食いとかはねかれやすいからそうの好きへえー、だ一緒にチャレンジとかするのも好きだしあこの人より1分早いあのエビフライと覚えてるかなあのたかのばばの絆さ ん,、うんうん、四月さんあれを曽根さんに1分だけ買ったの、うん、えマ、ー、ジ うん三十分切ったのん、四キロぐらいで、その時めちゃくちゃ嬉しかった。を抜いたと思って。これはあれなんですけもう侍のあの大会がもし開かれるんであれば、もうカレンちゃんもう絶対出ますよ。出場選手で絶対出 る, 絶対出る、ね、絶対出る。絶対出すよ。<笑>うん、<笑>ワイさんよろしくお願いします。おえー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。出場のワイさんからおきった。いや嬉しいやっぱい、うん、あの競技としてやってる人間からするとやっぱ嬉しいですよ。 なんか2 つ, 2つあっていいと思うたら楽しい食事とガチな食事、うん、2種類やってでなんか分けてやればいいと思う見たい方もねそうそうそうそうそうそうそうそう大食いってものにこう2パターン2つあるんやよっていうことがこうまだ世間に浸透してない、うん、あまり浸透してないですね多分数年前の方が浸透してたと思いますあ逆に逆にあのテレビでガンガン大食いを今よりやってた時代はいはい そうだね。うん、ああそれは。二千一年ぐらいかな。多分。<笑>うんそうだね。なんかだんだん本当に効率よくなってきた。うんなのね、すごいんですよ。同 じ, っ同じものを食べてるんですけど、二人とも食べ方全く違う。マジで。そうカレンさんはすごい丁寧にこうカニをほぐしつつたまに食べつまみ食いしつつ、うん、どう作ってるんですか、うん。マックスさんひたすら食べてるんですよ。<笑><笑> 最初に、あの、後から楽してじいですかあー、なるほどね<笑>うん5う負けたくない人とかいるうん、今は今はいないかなでも、当時の方がもう、そういう気持ちがすごい強かった絶対つに負けないってう ん, うんうんあの、三人娘並んでたから 余計にそうだったもけねサナちゃんとちなりちゃん と, ゃんとああ懐かしいねデビューした大会も全部一緒うわ懐かしいね懐かしいね連絡取ってるいや、全然その辺はもう就職しちゃってからはちなりちゃんとかがん全然全然うんすげえ今ボンバーしましたね<笑>カニがちょっとでも抵抗してきたマクセン飲みますか結構 なかなかのケミするよね口についてんだけど。は<笑><ま>い。<笑><だよ><笑>カニ食いおじいちゃんですよ僕今、うん。カニ食いじいさん。カニ食いじいさん。黒いのなんなんだろうこれ。これだんだんなんか解凍の仕方とかでちょっとこういうのが出てくるんだけど味には全然問題ない。さすがどう。の<笑>うま、ね。あマジうめ あ、でもこれでほぼほぼカニは…私はもう…ほぐしったら…ん君はどうしたんだいあ、はい…いや、2016年から2019年から3年で 3, 3年…もう半半分も終わっちゃったし…あ、うし、ね、た、ね、僕が違う仕事で北海道札幌行った時に ちょっっとああ、の、のししししししてててて、ててくくくれれれななないいいいいいいたたたらら車出出んん、うん、ででででですすすよ、そそうううかか時間あるしってめちゃくわももも代り、今度ちょっと遠ははは連れてってもらう予定です、うん、全然です、ね、東京に来恩返させほん<笑>で。 改めていただきます。寝方してるティース。あ、じゃあ抜きみあまだいたまだいたまだいたぞ。おばあちゃんみたいたんですよ、ね。カニ食いばばです、ね。カニ食いじじとカニ食いばば。カニ食い。結構高いですね。うん、そ今回でもちょっとそのなんかそのなんかモチベーションのなんかあれ話しけてよかったな今日。うんうんうん なかなかね、話す機会がないからないよまた会った出たいうんあ、本当。絶対、まあ あ, あの、大きい大きいよ書類選考通ればね前回私通ってないからねうん書類選考、もう落とされてる書類選考っていうのはそもそもあるんですあるんですよえ、全部落とされたんですか前回ってないん二千十九年今年うんあの、キャスターさんとか出てたやつ 落とされてるマジっすかうんうわーわーわー結構ショックな感じでしょ割とマジのわーわーわなんだけ、ね、どうん、うん、そういう感じかまあ色々あんだな、うん、うまい早くね、ここにたどり着いたほうがいいよ多分超幸せが待ってるあ、マジでうんちょ<笑> い,、うん、いいすかまん<笑>の笑みだもん。 こんなに好きなもの食べれるなんて あ, あれ、それ中に入ってるの大葉ですね、ちょっとさっぱりする、これ、はい、マクさん大葉好きっす、ね、大好きあ、めちゃくちゃ美味しそう本当だマジで早いんだけど<笑><笑>食べ慣れてらっしゃいますねうん食べ慣れ感やべえ。ロールフード 結構ちっちゃい頃というか昔からうんうんうんみんなだからシートなんですよむくからはいはい、はいうん、集中しちゃうからとうん、カニ食べてるて結構無口なイメージある、ねうんですみんなカニむくからでもこの沈黙はただの沈黙じゃないよ、うん、幸せの沈黙だよ、うんうんうん、でも口元にめちゃくちゃついてるから、ね、あついてるんついてる<笑>おじいちゃんついてる介護、介護ね<笑> よろしくお願いします。うん、これ今回の編集字幕は大変だ絶対大変大変ですよめちゃくちゃ。プロだからゴニ、うん、ちゃんプロだ。うん、どっちら と, とこうリアルな話と言ってなかなか聞けないね。なんかすごい僕は楽しいですよね。うん、うん、確かにちょっと今までとは毛色違いますね今日。全然違う今回は。マ、う、ク、ん、ロス。 ーが も, うもうピーがもうピーピーピーピ ー, がもうピーピーバ ピ, ピーピーピーューンピーバッカリバッーューンピーーッカリバッカリーッキューンピーバッカリバッカリバッカリバッカでもあの大食い好きであればあるほど面白いかもしれないですねうーんこういう話はうんって思いますギリギリアベマぐらいいそうだねそうだねできてそのくらだろうねできてそれくらいチューチューうわ マックさんもだんだんだ慣れててきままね何やってますいかぶ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>狭いから。視野狭いから <笑>あ、俺あえて使ってないと思ったけどそ う, いうわけじゃないですねシンプルに地下に入ってなかった入ってなかった入ってなかったです半径三十センチあるけど<笑>見えてねそうですかあ、なるほどねハサミ使うとめっちゃ速いですねそうです か, かそうです か, う, ですかうまそううまそうじゃなくてうまいんですようまいそしてこのカニ酢なかなかやべえわふんうん いいしここのうん。 ずっ と, ずっとうんうん確かに。 なんか厚みを感じたい感じで、ね、気持ちのこの年末北海道の食って面白いじゃないですかかねさんにいろいろ紹介いただきつつうん、うん、ね北海道グルメって何が有名なのやっぱりでもどこ行ってもチェーン店以外なんか寿司る…あ、いいかシ<笑>ロとかなんかそういうカッパ寿司とかそういう系じゃなければチェーン店だったら大体うまいう地元のチェーンなのです、はいはいはいはい、ああそういうことうんああそういうこと そそもそものレベルが高いんだ、うん、しかもネタがでかいそのなんかしゃりこれくらいでネタここからここまでぐらいあふれてます一、えー、回だけ仕事で北海道行くのがあって味方行ったんですけどその時スープカレーだけ食べました海鮮は食べたられなかったカレーラーメンラーメンラーメンラーメンラメラメラーメンラーメンラメンラーメでラー 一あの働いてたお店のすぐ横に、はい、あの朝6時までやってるめちゃくちゃ美味しいラーメン屋さんがあってそこ行ってましたカレーラーメン味噌ラーメンでちんたん塩ちんたん醤油はいはいはいはいはいはい美味しくて年間150杯ぐらい食べましたねそこで<笑>そこだけでカレンちゃんあれなんですよあのガチのラーメン勢であなるほどね、うん、あそこはくしゃったっすあの結構ガチで、はい、なんかあれでしょなんか言ってるんでしょえっ1544杯食べますすごっ え、そんな店だけで150うんあまた別でそれんあそうだホント2018年の1年間の間やってるからんかあれなんでしょあげてるんでしょう何かにアプリがあってその記録アプリみたいなはいはいはいはいそれでどこで何を食べたあの、とか何杯食べたっていうのが全部位置情報とかで計算されてるなるほどなるほ ど, なるほどっていう感じはラーメンガチで す, へ す, ごいす、ね、んじゃあラーメン あ、ラーメンのデカ盛りは結構食べますこの前も食べたしよっしゃあまだあるしまだあるし<笑>いくらやべえなこれ今いくら食べた時の顔がやばいいくらやばいいやーめちゃくちゃうまいねこれやばいやばいこれ多分部位の方でやばいやばいやばい もう、ね、ピンクに染まってる本当にめちゃくちゃうめ、うん、完全にやるやつだな<笑><笑><笑>もうちょくちょく書いてるんですけど実はカニのカラーパティスジで もう出だしで俺間違えてた。あのカレンさんずーっと遊びに出てくださってるから、あ正解来たなと思ったんですけど、15分ぐらいずっと止まってたんですけど。マジかよー。<笑>いやそろそろいっぱいっ。あそこの方がポンって起きるからめちゃくちゃ楽なんだの。本<笑>当おじいちゃんですよマジで。<笑><笑>でも正解はないけど。言ってもここの年齢差かなりすごいですよ<笑>あれ何歳だってます。俺は今38かな。どうしたら15歳差かな。<笑> カレさんじゃあ 23? 三ですね頑張ったら子供ですよ確かに本当、うん、そのレベルですよそっか、じゃあもう完全にもう娘さんとおじさんだおっさんお父さん、せめとお父さんおじさま、おじさまおじさま、おじさま<笑>その、その感じですよえでもなんかすごいまずいからねなんかもう年齢差あんま感じないですよねカレちゃんなん か, かあれなんですよねうあの声方、ういう方のが楽なんですよねうん、うんはいはい幅、は、広、い、いし、相手してる人があ、なるほどね、うん、だって 19歳童貞から60歳のおじいちゃんまで来るのねこれええかな<笑>まあいいか<笑>大丈夫大丈夫童貞が気になるのかな確かに19歳まで守り抜いたわけですからね気になるな、うん、19歳なら全然まだまだ30超えてあのあれだとねちょっと手つけられなくなるから<笑>これカレンちゃん得意ですからこういうのいや俺超気になるすげえ大得意ですよカレンちゃんは ささすすがにに筆筆下ろろろしをしししはななかかかかっっったい<笑>いや、もれててまましかもま話るるだだ昼間やけん、ね、昼間昼間間けんんんねねいいこいううのを多分今小学校の下校ぐらいんですか、ね、<笑>まあ、ね、お前帰絶対ゴリちゃん編集すごい頑張るんだろうな俺頑張れよ。<笑> 頑張るよ。こ れ, <笑>これね、<笑>燃える人だから。じゃ、この人。じゃ、ハードルがあった方が。そう、高いハードルこそ燃えるから。だって、人に無視すれば、無視するほど燃えるってやつ。やば、ド m じゃん。はい、<笑>ちょっとび<笑>びっくりした、俺、あれ聞いた時、<笑>何言ってんだろう、俺、その。で、確かに、俺、何言ってるんやろうね。<笑>本当に。<笑>ド m ですって言ってるようなもん。<笑><笑>完全に俺の印象がもうド m だから。<笑>ド m カメラマンゴリラ。<笑>これ、本当に大食い動画なんですか、これ。じゃあない気がしてきた。ねえ。 だいぶあれですよねこれ深夜番組もうなんか座談会みたいになってた<笑>座談会<笑>座談会みたいな高層のもの<笑>多分今までの侍の中で一番喋ってるカヤくん今回確かにトレーダーがめっちゃあると思う、うん、すごいと思うん、おネちゃん食べれるだけ喋れる飲み、うん、ながら喋る喋ながら喋るし食べながら 喋るのって結構しんどくかかったりとかした全然全然全然全然モグモグしてその間にバーって言って答えもらってる間ずっとモグモグしてるんでなるほどいプロですプロでございまプロです並行できるマックスあれですか食べながら喋るとかはあ、僕割とそんな嫌いな方じゃないですね結構ロケとか行ったら喋りながら食べてるもんねうんああ確かに確かにデカ盛りロケとか 手法ロケとかやったらね、ねそういういありますよ、ね、ちょっときついあのはチャレンジメニューの時もね、ガチなやつのしゃべるのはあれですけど、まあ、ガチチャレンジのとにトークは結構しんどいでしょうね。でも本当 教えてもらったのに。こんにちは、小出さん、のワイさんが。すおはようございます。見ればこの差。三<笑>分の一ぐらいか。この差早いですね。スピードスターさん。米飯ね。一口一口大きいです。うん。分からんじゃん。でかいタイプだ。うんうん。俺と一緒ね。スプ ー, ンスプーンがまず大きいからすごい食べやすい。 僕マックさん僕気づいちゃったんですけどカレンさん食べられるときにただずんずん引くんじゃなくて一皿一皿う盛り付けをして食べたいんですよね、うん、よし侍行きます ここまで食べれてトークもできて、け負けずがち強いと。かなり。負けず嫌いですね。いいよ。これ結構ポーション食べるとき筋が入ってるから食べるとき取ってからの方がいいかもしれない。え？飲み込んじゃん、この筋入ってるから。どれに？うんとこの長い。それがペッリッとしてる、うんうん。うん。めっちゃ気になったのはさっきマクさんそのカニの見つけてるスレみたいなあれじゃないですか。はい。 それなんすかこれかに酢ですカニ、うん、大好きこカニか、ま、か に, 酢につけつけててい味味変変食ったりしますよねあーバランスはだんだんカニなくなってくるんだよね。 あのむきみをこっち側に寄せるとちょうどよかったんだけどねああそういうことそうそうそうそうそうそ今ちょういい感じに全部、うん、うこれ俺あの冒頭で説明してもらってたこと忘れてないこれいくらチャージできるんできますちょっといくらチャージもう早くお願いしますかええ、ね、<笑>それ課金できるんですねいくらチャージこれはもういいかなこうしてこうして やいいかおおららねう ん, うん、うん<笑>うん、やばいよね。 にるかもしれないれマジっすジ、うん、い, いく いやだ、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大どれぐらいきます、マキさん。ちょっと、調子こかない程度に。うん。そうですね、調子はおかずない方がいいで す, す。すごい。<笑>それは調子こいてないですうん、これ、こいてないです。こいてないです、ね。これはこい、は調子こいてないです。おあ、半分じゃん。stay <笑>、うん。stay。ありがとうございます。 なってんだよなどうですか 筋がな、はい。中に入っとうのが。おおこれ生。生。筋ないそれ。あるの、これ何があるかな。うーん、何やるか。うん。枕と大葉とカニの実と卵。いや、本当。これやばいっす。ああ、生。を、はい、散らしてますよ。はい。今、隣でおじさんがもう感動します。<笑> うんうおじさんの感動姿見てるのもちょっと嬉しいなうふ<笑>おじさん、ん口元についてるんですかうんついてますありがとますおいしょ私もなかなかカニがちょっとついてま す, なかなかてますこれ多分さ、<笑>普通にパクパク食ってるけどありえない贅沢感が欲しいう ん, うん、うん、これ相当やばいですよある意味炎上しそう<笑>、うん が入ってます、ね、やばいいいよしそう確かにカニてる時よりマックスさんマクがでょげえ。 これ全然僕時間とかあるんですけどまだ全然大丈夫なんですからまだ多多分 20?、まあ、30分ったやつ、かた、うん、このイクラ丼は ゆるめのルーのカレーライスよりもツルツルいく。うんうんうんうんうん。で結構油分だしな。カ、う、ニ、ん、や、えまじで。うん。見やすくしよう。いやこれや、えまじ。カレース早いっすね。先に食べてたんでなんとか。 ななないいいよ、マックスが早早のはたたここれれ、くくく食食べべ宝石箱だね、ね本当に宝、ね、石箱ってこういうことなんだろうな。うん うんすげえ幸せこれ見た目も美味しそうですけど食べたらかける10ぐらいで感動すると思いますよこれあれだなスタッフなかったな、うん、お味けーお味けなんですよね、うん、全然もう味のレビュー聞いても想像膨らませしかないですよねこれマジで絶対期待は裏切りないと思いますこれうーんドット取社会谷湊さん 本当にありがとうございます、マジででちょっと見た人が殺到しちゃうやつじゃないですか、本当にワンちゃんそれ、うん、ね、うん、それぐらい美味しいと思いや、マジで、マジで、マジで、マジ で, マジですごい、食い切り語彙力がないリリもう、ヤバいとマジでしか出てこないいや、多分二人ともこうレビューせずにでも楽しそうに食べてるってことは多分本当に美味しい、ガチで美味しいやつなんやろな言わなくていい伝わるか もう来たらわかるみたいな。そうそうそうそうそ う, そうなんかね、すごい頑張って結果が出て、自分に何かご褒美したいなと思ったら、カニを食らう。こ こ, ここでカニを食ら う, と思う。なるほどね。どすごいぜマジでこれ。うん。カ、う、ニ、ん、なくなっちゃった。うん、いくら飲んだ。 いや、もうやばすぎでしょこ れ, これ。やばすぎるわ。手が弱い。<笑>ペタペタする、うんなん。いっぱいあります。<笑>顔。動物園のお猿さんと同じ。本当にやばい。い どう潰すのめちゃくちゃゃく、ね、ゴリップリっす、ねいいなうん、何これか、うん 食べの集中してゃやって嫌われるから。<笑> 大丈夫ですよ。すもうさっき結構、あのドエムキャラが負けたりした。だだ<笑>だだ<笑>ドエムが帰るやつがいると、やばい。<笑>ドエムがパリビって<笑>。<笑>やばくね、確かにやばい<笑>ちょっと俺黙ってきますわ。これなんでこんなにいくら美味しいんですか、これマジ半端ないんですけど、マジで。ありがとうございます。味、付けとか処理ですか。届いたやつを、もう一回味付け直してから、お出しします。付け直して。 いす信じられないレベルでうまいです本当にありがとうございますカニももちろんなんですけどちょっとこれヤバいなウニと大葉の相性めちゃくちゃよさそうですねいくらねいくらあ今俺、うん、ウニって言きました、うん、あっ い, いかがですかすいませんゴリちゃんゴリちゃんアゲアゲになっちくれたよ<笑>すいませんなんかヤバいっちゃってんじゃんやめてやめて<笑> 嗯、mm.。 で食べまーす。あ、全然です、何も遊べるんだよー。これ本当にね、スプーンが止めてくんないでしょう。卵を運ぶの。二人がすごい美味しそうに玉うに食べてる。全然。あれなんだね。 水分取らなくても食べれちゃうんだねそんなことないんだけどすっごい味噌かっちゃうからねうーんおいくらはさあ<笑>そっちだと思うた も, もうルーみたいなもんだもんねうん、本当とにそうほんにそうマジでいやこれ見てもらったらもう結構ご飯あるんで水分いるんだな う, うんうんうん、うん ああ、本当やね。 こないんだいばいれけもだくまず殻ついてる感じでビビって別にあの生のかに、うん、でまたビビっていくらで も, もうあれだよ1個止めだよ 好好吧好好好 魚のイクラは飲み物発言だよ。<笑>カレーは飲み物わかる。わかるんだ。カレーはめっちゃあの記録出ます。あ出るんですか。普通に七八行きます。マ私は行かないです。私は七ぐらいです。マックスなら十ぐらい。 オーサカレーみたいなやつだとあーゴー ル, ルカレーみたいなゴールカレーゴールカレーさんだと今一番食ったのででも2年前ぐらいかなえっとねルーとご飯とこの比率はそれだけど 8.63 カレーさん。確か2年前ぐら い, いやまず8超えるほうがないですお茶漬けとかあんかけジャーマぐらいじゃないとね ああ、相当無に、無言の通りやったな。オルカレってなんか、ご飯の上に、ちょっとさらっとかかってるだけなんですよ。はいはいはい。なんか、ねっとりとした。粘度がね、めっちゃ高いよね。めっちゃ高 い, い, やいや。ご、ごてごてのごってごってみたいな。同じ種類でも、その食べやすさとかって、やっぱり、物、うんうん、によって違うんですよね。当たり前のとことかもしれないですけど。カニ汁。カニ汁か。あ、しめじ最高じゃないですか。 っっご飯でででいいすすすね お, はよう、うん、おかかずですあそんなて結構さっきんだけど、すごかった、ね、るのかなこれ蜜葉かな、カニの身と。はいはい これ お, <笑>おいおいピク い, うん、で い, でいくらこれす何匹いるかいやそう恨まれるね恨まれるいろいろね<笑> やばいよ結構ツイッターとか SNS とかでね、いかれたこととかありますじ 食品サンプルがめちゃくちゃ好きであ、そうなんですかめでたいフェイクフードって検索したらめちゃくちゃ出てきますアクセサリーみたいなそうそうそうそうそうそう結構エッジ効いたものつけてんなうん日替わりでカツオンとかみたらしのもとかあ と, あとタコブツとかと<笑><笑>あ、はい。そうさまでしたあ、おめごちそうさまでした ごめんなさい。<笑>忙しいな。ごめんなさいさ。ご, いさ ご, いさ<笑>ごちそうさまは急に 来, 来ますからね。<笑>そう、人が声に落ちるように、ごちそうさまも急に来るんだよ。あ、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でしこれ、総重量どれぐらいでしたっけ。えっ、ー、と、合わせてですね。合わせて。あ、一個ずつ、一個ずつ。一個ずつ、ずつずつは、えっ、ー、と、種類入れて、多分三キロぐらい、三キロぐらい。 そんな感じでしょうねおいしかったですもうただただうまいにつきますねもうあのとにかく食べに来てくださいマジでうまいんで食べれば分かりますやばいしか言えなくなるのはヤバいしか言えなくなる宝石箱かヤやばいしか言えなくなると思いますすたくなんだんなんかどっかの某通販番組を見てる気分なるほどね、うん、もうそうなっちゃうもうある種人をダメにしますよこのカニとクのイクラは他で食べれなくなくっちゃう、うんうん この映像大丈夫かな、今日。<笑>大丈夫、大丈夫。ここはうまくもうゴリさんにやってもらいますから。あまあ、お願いします。どうしました?。どうしました?し。<笑>